よしゆきビジョングリコアイスのみ完熟バナナねっとり濃厚果 汁, 果, 汁果肉 30% 打ち 完熟バナナ果肉 12% 塩ひょうが12個入りグリコアイスのみ完熟バナナ見ていっちゃいましょう開けちゃいましょう 開けましたゴロゴロ入っていますねそしてこれがアイスの実完熟バナナですかそうですねまさしくバナナな色をしていますねいただきます ねっとりとしたバナナの濃厚な味わいを感じますね、うん、そうですね、うんうん、おそらくこのバナナの果肉が入っているからこの ソリとしたンの濃厚な感じなんですかねなんというか味的にはこうバナナシェイクをそのままこう食べているという感じですねてかまさにそうですねバナナシェイクを食べてるみたいな味ですね、うん あ あ, あ, あいいですねうんまあシンプルな味だからそうですねバナナシェイク食べてるみたいなバナナの濃厚な味がこう口の中にこう広がる感じですねでもこれってアイスの実という味ではないですねあのアイスの実って結構 割とこうシャリシャリ感がある味わいだと思うんですけど、これはね、このバナナの果肉が入っているせいか、こうシェイクを食べているみたいな濃厚な味わいが広がる感じがします。うんうんうん、でもアイスの実って考えると果肉なしでこうシャリシャリ感が出ているバナナのアイスでも良か っ, たんじゃないかなっていう気もしますけどねうん、でもこれはこれでなかなかうん、うん、いいですねまあ甘さとこのバナナの味のバランスもちょうどいい感じでね、うん、なかなかいいですね 以上グリコアイスの実完熟バナナでした。